こんにちは今回はブラのの労働者階級反乱を紹介しますこの本の、えっと、白人労働者階級が、まあ、主人公なんですけれどもいきなり労働者階級って聞いてもあんまりイメージわかないかもしれないけど僕の中のイメージだとエイトマイルの頃のエミネムですエミネムエミネムですねあのヒップホップミュージシャンのエミネムですでエミネムは、まあ、アメリカ生まれでこの本の舞台はイギリスなんで いろいろ違いはあるんですけれども、まあ、基本的な理解としては、まあ、エミネムがイギリスにいるみたいなイメージで問題ないですあの「エイトマイル」の頃のエミネムが主人公だっていう理解で僕は読み進めてましたでこのイギリスのエミネムたちって極端な例なんだけどアメリカだとトレーラーハウスっていうキャンピングカーみたいなところで住んでるような人たちですで、 トレーラーハウス暮らしって言われてる言われ て, てで自動あまりあのお金的には裕福じゃなくて自動車のライン工場とかでも働いてますで、まあ、いわゆる工場勤務とかあまり裕福じゃない人たちっていうイメージでいいと思いますでブラディーさんの本がす ご, のすごいのはまさにこの労働者階級つまりイギリスのエミネムたちをすごい代弁してるところですねこれってすごく貴重だと思います なぜかっていうと日本で映画とかテレビとかを見ていて出てくるような人たちって全然こういう人たちって出てこないですよね。あのまあ、日本で知られてるのは芸能人とか、まあ、スポーツ選手とかあと政治家とかトランプとか、まあ、そういう、まあ、言ってみれば有名人な人たちってお金持ちとかエリートとか。 すごいたあの才能のある人とかそういうところばっかり入ってくるんですけどだから普通の人って全然出てこないですよねあんまり日本の普通の人が海外のテレビに全然出ないのと同じように海外の普通の人は日本のテレビにも当たり前なんだけど出てこないですでブレディさんの本がすごいのはこの普通の労働者たちのに焦点をあああて当てているところですねブレディさんの本はそういうところで普段見えない社会の 底辺っててブレディさんは書いいますけどそういう例えば僕たちがイギリスに旅行に行ったとしてもあまり触れ合えない人たちっていうのをもう描き切ってるって言ったらちょっとあれかもしれないけどあぶり出してるち ゃ, ちゃんとその人たちの考えを書いてくれてることですね。で見え普段は見えないけど メディアとかには出てこないけどでも確かにそこにいてで今回そのイギリスのブレグジットの時とかに大きい役割を果たしたっていうのがこの本で僕は読んで分かりました。と、まあ、は特別な人たちじゃなくてまさにイギリスで働いて家庭を作って子供を産んで子供の教育とかを心配してるとかもし職がなくなったらどうしようとか病気になったらどうしようとかそういうことを考えているすごい普通の人です。でこれ本当に貴重だと思って実際に。 まあ、この本の中だと5人か6人かもうちょっと多いぐらいの人にインタビューして彼とか彼女らの意見っていうのを本に載せてます。まあ、もちろん統計的な手法じゃないんで裏付けとかがあるわけじゃもちろんないんですけどでもまあ読んでたら確かにブレディさんはそういう人たちと普段接して一緒に生活してるんだなっていうのは体験できます。だから僕はそのの、うん、インタビューのところを読んで ブレディさんのの書いいいててるるることって、ま あ, ある程度信用できるのかなううふうに思いましたそ の, いあのインタビューのところの部分なんですけどまあ欧州の人だからか分かんないけどちょっと政治に詳しすぎるっていうイメージはありました、まあ、これは明らかにブレディさんの解釈が入ってるよねみたいなところはありました確かにまあ こ, こういうのは本に編集が入ってるから当たり前なんですけれども、まあ、そういう部分を感じる嫌いはもちろんありました。 で, でもまあ基本的に彼女がそのイギリスの労働者の人たちと日々触れ合ってるっていうのはまあ間違いないのかなっていうふうには思いましたブレイディさんの意見が貴重っていうのには変わりはないと思いますそれでここからがら本題なんだけど、えっと、このイギリスの MDM たちが EU から出ていくブレグジットの EU から出ていくっていう方に投票 し, 投票したんだよねで EU は基本的にはまあいいことって僕たちは習いますよね、まあ、輸入品の 感じがなくななくるるとかパスポートなしで出入りでりきたりするとかまあもちろんイギリスはちょっと違うルールのもとに EU に入ってたんで通貨が違うとか完全に自由な出入りとかはできなかったんだけどまあでも基本的なアイディアとしては同じです。でなんで EU から出ていくっていう方を労働者会計の人が選んだかっていうと、まあ、こういう労働者が心配してるのはさっきも言ったんですけど。 普段の生活受け切り首になったら転職できるのかとか病気になったらどうしようとか仕事どうしようとか子どもの教育費とかその身近な問題ですね。で彼らがまあ職をが奪われてるっていう実感が彼らにとってあって、まあ、少なくとも彼らはそう思ってます。で実際にどうかはちょっとわかんないけど。でそのの例えば英語のしゃべれない 人が大陸から若いポーランド人とかが入ってきて、トラックの運転手とかになるわけです。最近はそのナビとかもあるし、英語が話せなくても仕事ができちゃうんですね。でこのままだとまずいっていうのが、そのイギリスの労働者階級の認識です。なでも政治は何もしてくれない。なんで EU とか言ってんのまず俺らの生活を守るのが先でしょう。なんで俺たちを無視するのっていうところが、 彼らの言ってることですだから国境を閉ざしたい完全に閉ざすわけじゃないけど国境、まあ、を閉ざしたい移民が入ってこないようにある程度制限するっていうのが 彼, の彼らの主張ですねですねでこれを労働者たちは主権を取り戻すっていうふうに表現してます確かにちょっと人を寄せ付けない感じに聞こえるかもしれません、まあ、でも考えるっていうことは自分たちの生活のことでまあ本当に 普通の人の人考えてることですね政治に期待できないから 自, 自分たちが持ってるいい票でもうブレグジットの方に投票するかっていうので、まあ、すごい合理的なまっとんな選択をしたっていうふうに、まあ、ブレディさんの本では書かれてますでも生活に余裕がなくて今のままだとズルズルいっちゃってやばいどうにかするしかないでまああまり余裕がないわけですから何かにかけなきゃいけないっていったら EU の離脱でしょっていう風になったわけですねで、まあ、これってすごい 合理的な選択ですよねでちゃんとと考えてて行動してるとなのにその結果を受けたエリートたちは労働者たちをバカ呼ばれしてなんか決まった投票結果とかを尊重しないような動きがすごく出てきたりしてましたエリートはなんか労働者たちが差別主義者だとか EU の利点が分かってないとか思ってるけど実際はそうじゃないんです。ちゃんと分かってても職を守るために1票を投じたっ て, っていうところ。 でその無視してる金持ち の, そのエリートたちっていうのもやっぱ悪いところがあるっていうことですよねちゃんと理解できてない食とかの安全をまあまあまあの提供しきれてないっていうところでだからこの本はある意味そういう金持ちのエリートの継承になるんじゃないかなとは思いました読んでみてで自分たちが労働者たちを無視して逆に金持ちたちに都合のいい政治を行っていると。 生活は良くなななってないと、と、俺たちを無視すんでないとしっぺ返しを食らわすぞって言って EU から出ていくっていう結論になったわけですね。でブレディさんはその労働者たちの間で生活をしていてそれを実際にレポートとして書いてくれてると。まあすごいあんまり日本にいると全然わからないことがいっぱい書かれててとてもいい本です。だかからエリートがちちょっっと頭 で, っかちで あんまり想像が及んでないところをちゃんと拾ってて、いやいや、こういう人たちは実際いるんだよっていうのを思い出させてくれるんじゃないかなと思います。で、ブレグジット派の人から EU から出ていくって言ってる人たちも自分たちの生活、雇用とか学校とか地域のコミュニティとか医療とかそういうところを心配してるんだっていうのは、 読んでいくとわかりますね別に外国人が嫌いだからとかそういうのを言ってる人はあんまりいないで実際そのさっきのインタビューの中でもあの中国系の移民の人が来ててその人の家にやっぱり嫌がらせをするような人たちはいるんですよねゴミを投げ入れたり落書きをしたりする人がいてでもそのインタビューの答えている人の中だとその中国人を守る側のリーダーになった人もいるだから。 本当にこう人としての守んなきゃいけないルールとかいうのは全然分かっててでもそれでもブレグジットの方に投票した人はいるっていうことなんでですよでねブレディさんの本で書いてあるのはそういう労働者たちって自分たちのことを数が減ってるって考えてるんですね統計的に正しいかはちょっと分かんないですよでも周りの人がどんどん外国からの出稼ぎになってきて。 職場の同僚 も, もうちょっと英語が喋れないような人が増えてきてると、まあ、そうなったらもちろんそう思いますよねでも本当はそういうもともとイギリスにいる労働者っていうのは相当な数がいますだって出ないと国民投票で勝てないですからね数がいないと勝てないんで数はいるんですでもその声が届いてないっていう上からひ拾ってもらってないこのエリートたちからは。 見捨てててられてしまっいいるっていうののが普通のイギリス人でそれ彼らの声が今回このブレグジットをもたらしたっていうことです。で EU に残るべきだって言ってる金持ちのエリートたちは労働者たちのこととをバカ だ, バカだと思ってるんですね、まあ、こういうもう EU から出ていっていいでしょうって思ってる人たちのことを本当はそういう労働者も別に EU の利点が分かってないわけじゃないんだけど。 の EU の単一の市場一つの市場に残る利点っていうのは本当はその労働者たちは分かってるんだけどそもそも外国人と一緒に働いてる人も多いんで労働者たちは本当は分かってるんですでそういう意味でブレディさんはアメリカとイギリスと、まあ、違うって言ってるけど僕は結構似てると思いました、まあ、ヒラリー・クリントン候補が大統領選で負けましたけどその負けた原因っていうのは 少なからずこの普通の労働者階級を無視したっていうところが大きいと思いますよ。でこういう分断っていうのは世界各国先進国で結構起きつつあります。でまだ終わりじゃないんです。まだ終わりじゃないんです。ブラディさんの本のいいところはじゃあそのお金持ちのエリートたちっていうのがどうすればいいのっていうところまで書いてますね。 そのイギリスのエミネムみたいな労働者たちに支持されている政党があって、このどうやったらリベラル的な人たちが成功していくかっていう部分まできちんと紹介されています。イギリスの労働党って日本の知識人からも結構評価が高くて、コービンっていうカリスマじゃないけれども若者からすごく人気が集めている労働党のリーダー党首がいます。 でコービンは政権運営はブレディさんによるとそんな上手じゃなくて結構党内のガタガタの、党内の方々にしちゃうような人なんだけどなぜか若者からの強固な信頼があってどんどん新しい党員が入ってくると党内の方々なんだけどどんどんサポートが入ってきて 票, 投票の票はちゃんと確保できると。 これってアメリカだと明らかにバーニー・サンダースですねバーニー・サンダースと似ていますバーニーはそんなにパッとしてないおじいちゃんなんだけど金持ちが金持ちのトップ 1% に資産が集中してるのはおかしいやろってぶち上げてこれもまた若者を中心にとんでもない支持を取り付けてるスーパーおじいちゃんですトランプ大統領もスーパーおじいちゃんだけどバーニー・サンダースもかなりのスーパーおじいちゃんですで実際にバーニー・ーニサンダースの陣営から イギリスの労働党にどうやって若者の支持を得たらいいのかっていうところをレクチャーしてるっていう話がこの本で紹介されてますすごいこうこんなところまで裏舞台までカバーしてるの本当にすごいですねで草の根のその政治活動をどうやって展開していくかっていうのが紹介されててで逆にこういうのはダメだっていうのが触れられてて結構頭痛いんじゃないかなって思うようなことも紹介されてますありがちな失敗っていうのは 大学生とか知識人とかインテリとかが政治活動を行う時にありがちなのがツイッターで議論してたまにデモに行くこれは良くないパターンって書かれてますね。まあ、もちろんそれ自体は悪くないんだけどでもありがちっていうか日本の政治に関心のある人ってこういうふうに。 この2つに結構流れていっちゃうのかなと思いますツイッターもでももうそれぞれは悪くないんだけどでもそれだけじゃ足りないよっていうのがあの労働党のブレインの人が言ってますこの作戦とかを考える人で応援ジョーンズっていう若手の論客ですね応援が上手な応援団長かっていう人にの意見なんですけどその後の応援団長はドーブ板選挙をしろって言ってますドーブ板選挙って本当に 極端に言えばその有権者一人一人の一軒家一軒の家に行って話をする地域のイベントに行って顔を出して話をするっていうようなことを指します。もちろん伝統的なこのドブ板選挙だけじゃなくてこまめにソーシャルメディアで発信するとか YouTube で問題意識を共感できる CM を流してあの取り込んでいくっていうところも含まれてますね。で実際に例えばどんなことをやったかというとマイケル・ムーアの執行。 マイケル・ムアのシェッコとかの上映会とかをしてあの映画は医療とか教育とか雇用とかについて心配している人たちに本当にそれについて考えているのは僕たちの政党なんだよ君たちのことを考えているのは労働党なんだっていうことをちゃんと示してちゃんと分かってもらうっていうところが大事なんだよって書かれてます。で今のそののそリベラルな政党っていうのは結構イン 逆ににね、インテリの集まりになっっちゃってて分かりやすく言うと例えば何か集会をやるとすれば六本木のアカデミーヒルズ会員制のなんかバー勉強会場とかそういうところで集まってしまってないですかっていうようなことが書かれてますなんとかアートセンターみたいなところで集まってしまってないですかっていうようなことが書かれてます。この指摘って結構 いいいいんじゃないかなかっていう人はいますねでそのエリートたちはえ「でもそういうところって日本の中心じゃん」って言い訳するかもしれないけどでもそんなところに有権者の人は全然いないでそのさっき言った応援団長はそうじゃなくて例えば日本の首都圏でいうと多摩ニュータウンとか和光市とか神奈川の百合ヶ丘とか広北区とかそういう場所で政治家 の活動をもっとしていけって言ってこの応援団長が怒ってるんですよね関東の話わからんっていう人いったら例えば関西だと精神中央とか千里ニュータウンとか三田とかそういう場所ですよね人が実際に住んでる場所そういうところでもっと支持を得られるような活動をしろっていうふうに言ってます。で のツイッターとかデモだけじゃなくてその休日のショッピングモールトで催しをやるとか生活に根付いた活動人道な人でも参加できる仕事が忙しくても何かしら関われるっていうようなことをやっていってほん本当に現状変える人は誰かっていうことをちゃんと示していかないとだめだっていうふうに書かれてますはいということで、えー、と今回は、えー、と労働者の反乱を紹介してみました、えー、と残り他にも、 丁寧に労働党の歴史が紹介されたたりししてましたね公営住宅に実際住んでるんであの ブ, レブレディさんはなんで、まあ、すごい当事者として書かれててすごく腕に体重が乗ってるっていうような言い方をすると思うんですけどすごく当事者としての問題意識が伝わってくるこの歴史の部分を書いててもそういう部分を感じました。似たよううなな本に赤いいいバラは散らないっていう 本もあるんですけど、僕はその本よりもブラディさんのこの新書の方が分かりやすかったですまあもちろん使い方の問題だと思うんですけどねはいじゃあ今回えー、っと今回の紹介は以上です他にレビューしてほしい本があればえー、っとコメントとかでリクエストしてみてくださいじゃあね